えー、局域環境データサイエンスセンター長の門倉から、えっと、当センターの活動報告をさせていただきます。えっと、昨年度は、えっと、これも昨年度までの報告をいたしましたので、えー、今回は、えー、今年度、2022年度の活動を中心にご報告したいと思います。えっとえっと、我々のタスクははですねあの 国, 国立極地研究所は を中心として南極、北極でさまざまな、えー、研究観測活動が さ, されてますけれども、そこから捉えたデータの、えー、と 共, 共有、えー、利用をです、ね、促進するというのがメインタスクとなっています。えーとまあ、データ管理をして共同研究に供してそれをもとに、えー、オープンデータ、オープンサイエンスを推進するということの支援をするというのがタスクになっております。 左側が局地研究所を中心とした観測研究活動で右側の端が外部のコミュニティということで我々はその間を橋渡しをするようなタスク支援活動を目的としておりまして設置当初からですね、国に示しました1から7までの項目にを目標にした活動を進めてきております。 でえっと、これが、えっと、前年度までの、えっと、第3期6か年計画中の計画ということで、2017年度から発足したんですけれども、まあ、そこからいろんな開発を経て、まあ、今、運用に入っていて、えっと、今年度から第4期の6か年計画ということで、まあ、その活動を継続的に進めていくと、で特にあの1番目の統合データベースというものの開発を 今年度進めることを、まあ、かなり注力してまして、えっと、来年度にかけて開発 を,、まあ、あののをさらに進めて運実運用に入っていきたいというふうに考えております。で、えっと、今のメンバー構成なんですけども2022年度ですねあのあの、えっと、研究スタッフで研究、えっと とまあ、研究者がメインなんですけれども、私と、えー、准教授2名、助教1名、これは特任の教員の方が1名と、特任研究員の方が1名、それから刑 務, 刑務教員は、えー、と特地研究所の研究者の方に兼務していただきまして、9名の方に兼務していただいてます。補佐員の方は3名という構成にになってまして、てまましし前年度に比べまして、えーと 本部の教員スタッフが1名増えたのと刑務教員が2名増えておりますでまずあの1番目の統合データベースシステムについてですけれどもこれは我々はアミダと、まあ、アミダくじのアミダにかけてますけれども、まあ、アミダという通称で呼んでますけれども、まあ、この新しいですね、サイエンスプラットフォームの開発を一つ目玉として少し進めようとしていますでこれはあの まあ、局域データをまず対象にするんですけれども、まあ、局域に限らずにいろんな分野の幅広い分野のデータメタデータを受け入れて、まあ、その間のえいろんなデータをですね、まあ、一元管理というかいろんなデータをえーと等しくえカタログ検索してカタログ表示するようなシステムを作りかついろんな異なるデータの間のえと相関とかですね計算をすると。 で、お互いになか新しい。なんか相関を 見, 見出すみたいな形で、えー、未知な現象を発見する。あるいは新しい学術分野の創出に向けたようなまあ、新しいシステムを作、えー、ろうとしております。で、このシステムのえっと開発には、その情報学研究所のリポジトリシステムとの連携等を進めようとしているところです。で、えっと今年度はですね。特にあの情報研のえ、こういった。 事業の、えー、と募集にですね、あのー、応募しまして、えー、と採択されまして、えーとまあ、データエコシステム構築事業というものを進められようとしてるんですけども、そこのユースケースですね、実際それを使った、えーあのー、ケースの創出課題ということに提案をして、えー、アミナ関係の提案をして、えーとあのー、採用されています、えー。これは、えー、と情報学研究所の方の方 いろんな、えー、とインフラとかですね、あのクラウドコンピューティングとか、汎用ツールとかですね、あのまあ、情報犬を利用した、えー、といろんなコミュニティの、まあ、異なったリポジトリとの連携というのを、えー、とたあの視野に入れて、我々のアミダ と, と連携しながら、まあ、新しいシステムを作っていこうという提案になっています。本日のポスター発表で えー、と発表されますので、ぜひ、えー、ご覧いただければと思います。えー、と詳しくは小財さんからの、えー、と説明をお聞きにならればと思いますので、よろしくお願いします。でそれからもう一つはですね、あのーまあ、汎用的なあ、えー、とデータベースシステムとして、我々の、あのーえー、管理しているものとして、学術データベースというものがありますけれども、これは極、あのーまあ、域の 南, 南北領域の えー、非常に幅広のデータのです、ね、メタデータベースになってまして、えー、これは、えー、と南極関係のデータコミュニティ、えー、南極データ管理委員会とかですねあと、えー、世界データシステム WDS とかコデータといったものともこうあのタイアップしながら進めているところで こ, のここで登録されたメタデータは、えー、国際的な、えー、南極マスターディレクトリーとか、えー、そういった国際的な えー、とディレクトリー メ, メ, メタデータシステム と,、えーえー、と相互運用するような形になっております。まあ、こういった国際連携も継続して進めて特にこの南極の、えー、データ管 理,、えー、理委員会との、えー、パイプは非常に強く保ちながら、えー、活動を進めてきています。でそれれれからももう一つははネットですけれども、えー、とこれは、えー、と南極え 大学関連系プロジェクトでして、えーと、国内のいろんな大学と連携しながら進めているところですけれども、まあ、メタデータベースを作るというのと、それから解析ソフトウェアを開発するというのは、一つ特徴としてあります、それからそれをもとにした講習会、と人材育成のような活動も行っていて、これはアメリカの方のコミュニティあるいはヨーロッパのコミュニティともつながっています。 でえーとまあ、こういったユーモネット関係 の, この年間のスケジュールに従って進めているんですけども、えっと、今年度は特にです、ね、今まで IDL ベースの解析ツールだったんですけども、それから MATLAB とか、最近では Python を使った解析ツールの開発を精力的に進めているところです。それからデータ出版ですけれども、これは局地圏のデータジャーナルのポーラーデータジャーナルというものと、我々が協力へと。 我々のスタッフが協力しながら、えっと、データ論文の編集、えー、作業等に協力しているのとあとあの実データあるいはメタデータをあの先ほどのご紹介した学術データベースあるいは局地圏が中心となっている ADS への登録あるいはそのデータへの DOI 付与といったところに、えっとえー、貢献しております。 えーっとまあ、着実にデータ論文が出版され、かつデータの登録、DOI 付与というのも、えー、継続されてきております。えーっとまあ、これは編集プロセスですけれども、えーっと、エディトリアルマネージャーがあって、えー、受, け受け取ったデータの、えー、レビュ ー,、えー、エディターがあって、レフリーがいてと、通常の論文と同じなんですけれども、となっているところは、 データのレビューも行うということで、っ、えー、と我々スタッフはこのエディターのところに、エリトリアルプロセスに関与して、データの確認とかですね、えー、とリポジトリの確認とか、そういったことに、えーとえー、と支援を行っていますで。これが出版された、今年度出版された論文で、いろんな分野のデータ論文、特に南極域からのデータが多いんですけども、最近ではカナダとかアラスカとか、 他の極域のデータを使ったデータ論文及びデータの登録といったことも進められています。それから国内外のデータコミュニティとの連携ですけれども、えっとまあ、国内の研究集会やシンポジウム、それから講習会やアウトリーチ活動、それから国際的な、えっと、そういったデータ関連の集会、シンポジウムの参加、あるいはコンビーナーとしての参加等を進めてきております。で一つ あの今回、この年度の特徴としてはロイスの国際戦略アドバイザー招聘プログラムに、えっと、採択されまして、えっと、オーストラリアのアンタクティックディビジョン南極局のデータセンター長のジョナサン・クールトさんという方を約1ヶ月招聘しましていろんな打ち合わせを数多くの打ち合わせをして、えっとまあ、アドバイスをいただきまして、えっと、こういったすごいあの 非常に貴重な、えー、と報告書をいただきまして、えー、上言をいただいています。まあ 一, まあ、一番耳が痛いのは、えーと、専門のデータスタッフを雇いなさいというようなコメントをいただいております。はいえっと、それから共同研究ですけれども、ロイスの公場型共同研究で、えー、今後年度は13課題ということで、昨年度に比べても、えー、5課題増えているということで。 順調に共同研究が進められていろんなテーマの共同研究を進めています。こういったことが種になくてさらに新たなデータベースの作成等につながっていくことを期待しているところですけども今回のポスターでも2件発表していただいてますのでぜひご覧いただければとお聞きいただければと思います。以上ここういったことはホーームページででも公開してますのでぜひ ご覧いただきければと思います。え、ちょっと紹介しましたけれども、以上です。